はは。い、こんにちはスーパーアクション店の安田です今日ご紹介した商品はバートルサンエアクラフト新型13ボルトになりますこちらあの京、ー、セラさんとコラボされてる商品で、まあ、毎年よく出て販売するんですけども、まあ、今年も多分完販売日なんですが、えー、最大の特徴はやっぱ故障率がない京セラの技術ーーですね故障、えー、率投資相手 0.1% 未満っていう になりますでえー、最大不良、ここれででででで、すすすすね、ねなりです、はいでこちらののの機械の方が、えー、107, 円円ベース合わせて 2, 円で、ね、販売してますので皆さんよろしくお願いします。